はい、東京都江戸川区の藤井商店です、えー、弊社では、えー、ガスの修理サービスを行っています、えー、と今日は、えー、逆化についてちょっと実験してみましょうはいこれが A 型切断機ですねじゃ火を出します 逆化させますよ、えー、と今のが逆化です、えー、木口の先に、えー、バッタが入り込んだ時なんか、えー、こういう症状をします えー、皆さんは、えー、これ、実験しないでくださいね、とても危険ですから、えー、逆化で怖いのが、えーまあ、微妙にスパッタが、火口の先に詰まっていて、ス、え、ル、ー、ーっていう感じで火が消えて、あれ、なんかおかしいぞって言ったときは、もうすぐ、えー、ガスの瓶の方を酸素を止めてください。 で次にアセチレンの瓶をの、あのー、コックを閉じてください、えー、ホースの中にあの火種がスーッと戻っていきますそうすると、えー、ゲージ類やあの瓶が燃えますのでそれだけは気をつけてくださいえー、まあはいじゃあ終業ですえー、と先日私が動画にあげた通り 最初まず酸素のガスコックを閉めてくださいガスコックを閉めるでアセチレンの方も閉めてくださいねアセチレンのガスコックを閉めるはいその次まだホースの中にガスが充填してますのでガスを放出しますもったいないなとか言う 人がいますけどもそういう問題じゃないんです常にあのガス器具の中には圧力あの就業したら圧力がかからないように就業してください、はい、シューッと言って、えー、酸素が出ましたでアセチレンもからですねでその次です、えー、酸素のバルブを 酸素ゲージのバルブを緩めてください緩めるんですよ緩めてくださいはいゼロですね緩めるんですよはいアセチレンの方アセチレンの方もガスゲージのバルブを緩めてくださいはいえー、っと私は業者なんであのー、特に念入りに、えー、もう一回ガス 放出してるのか確認しますあまあ酸素のほうですねでガス放出しますこの状態でどこにも、あのー、ガスの圧力が加わっていないということですこの状態で、えー、取り扱ったあとは就業してください、えー、東京都江戸川区 藤井商店からでした。